よかった。じゃんくん、じゃんくん。じゃんくん呼ばれてるよ。じゃんくん。半身浴みたいになってるよ。じゃんくん、かわいいでしょって、あ、パも出てきた。かけてもらっちゃって。だって、なんかん寒しか寒かったんだもん、ね。じゃんなんか今日は朝。朝雨で、その後。止んだけど、寒かったです。ねえ。明日は。 また暑くなるのかなどうでしょう日によって寒暖差がね、うん、ひどいよねあのー、お散歩してる時はちょっと最後の方は、うん、上着てたら2枚って言ったらさちょっと暑いぐらい歩いて、うん、に最後荷物持って歩いて暑かったけど夕方からまたすごく寒くなってきた。 寒かったり、暖かかったりだと大変だよ、ぽんちゃんぽん、ね、ちゃ ん, ポンちゃんだから、ぽんちゃんに毛布かけたのねぽんちゃんぽんちゃんは、うん、毛布かけたっていうかいはい<笑>ポンちゃんも毛布敷いてたねはいはいはいはいはい パパパパンンンンちちちちゃゃゃゃん、うんんんんかわいいねねンちゃんんでそこで詰めるのこここゃないよンゃんここいンゃんだちれで動いて。 ここここででもいいいし、ジャンコンンンンンくとぶよちちちちちゃゃゃゃゃん、んんちゃんんんんんんんんんんんんんんねうん。 んちゃんうん、ま、って<笑>かわいい子だね。 きょう。